皆様ごきげんよう、久めです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2022年4月10日。今月の天の日運試しは97が出ましたので、アクセサリーがもらえます。とはいえ、完成しているものばかりなのですが、大地の大龍玉をもらっておけば、王女の愛の材料になりますね。と思ったのですが、何やら勘違いしていましたね。王女の愛になるのは、大地の大龍玉ではなく、龍の鱗でした。 ドラゴン違いもいいところでした天の日のプーちゃんがようやくアンドレアルのカードをくれましたアンドレアルの持ち寄りになかなかいけていませんのでそのうち頑張ります妖精の国のイベントも今日で終わりでした右上では駆け込みでイベントの消化をしている様子も見られましたがなんとか間に合ったようでほっとしました